昨日クリスマスだったよね。何したの彼氏と冬の海を見に行ったの。 彼氏と冬の海を見に行ったの。おお、うらやましいね。俺は家でテレビばっかり見た。おお、うらやましいね。俺は家でテレビばっかり見た。おお、うらやましいね。俺は家でテレビばっかり見た。見に行く。 みにいく、みにいく。うらやましい、うらやましい。うらやましいで、で、で。ばかり、ばかり、ばかり。